地上の食たようこそちら日日日日日ではごゆっくりお楽しみください縄のメーカーチンスコーを食べたいと思います確か前にも食べたことあるんですけどそことはまた違うメーカーさんのチンスコーかなこれうーんと色々な種類ありますねなんか多分何も書いてないこれが一番シンプルなやつでなんかチークワーサーとか紫芋と か, かそういう風な 沖縄らしいものもありますねあとゴマ、ま、紫芋グワバこれは沖縄なのかあとここにゴマとかバナナとかあそうだチョコピーナツえー、っとあそう黒糖もあった黒糖も沖縄ですねどれも美味しそうですそれではまずはシンプルなやつから こんな風になってますでははい、断面はこんな感じですいただきます食感同じでも果実が違うとまた違った美味しさがありますねで、自分の一番のお気に入りはチャンネル登録よろしくお願いしますまずこのベースとなるチンスコーについてですがサクサクっとした軽い食感の後に 甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。細長いクッキーみたいな感じなんですけど、そのサクサクの音がいいんですね。シンプルなやつでも十分美味しかったです。で、これをベースに考えていくと、残りのやつは、フレーバーの味がかなり強く出ていて美味しいものもあればんー、ちょっとっていうのもありましたね。ちょっと数が多いので、駆け足でいきますね。まずこの、シークワーサーは、シークワーサーの酸味がかなり効いていて、口の中にふわっと爽やかな風味を出してくれて美味しかったです。続きまして、ごま。 これはかなりゴマの香ばしさを感じることができました。こちらのバナナ。バナナもバナナの甘さをかなり感じることができて、口の中にそれが広がってきて美味しかったです。反対にこのマンゴーはちょっと甘さが感じられるにいまいちだったかなまあ、マンゴーの、そこまで食べてるわけじゃないん、ね、で、もしかしたらあったのかもしれませんが、ちょっと自分の中では甘さは感じられませんでした。で、このピーナッツ。ピーナッツも香ばしさがしっかり感じられました。続いて、 こちらのチチョ コ, チンコこれもちょっとチョコレートの味はあまり感じられませんでしたね元生地自体が甘いので苦めのチョコの方が良かったのかもしれませんそしてこのグワバこのグワバもかなり酸味が効いていてシークワーサーのっは甘めの酸味で美味しかったです続いてこちらの黒糖通常のものに比べるとちょっと甘さの中に香ばしさがあってまた変化があって美味しかったですね 黒糖糖はは白砂よりは体にいいのか、うん、そして最後になったこちらの紫芋お芋の甘さが口の中に広がってきて美味しかったです、うん、これとバナナと迷うのですがやっぱりここは沖縄ということもありますし今回はこちらの紫芋を代表としてうんとこちらの点数とさせていただきますはい沖縄のチンスコとっても美味しかったなんか こういう風なアレンジの方法も書いてありますのでもし興味があれば皆さんやってみてくださいそうビールまで骨強くかなカルシウムビールにカルシウムを配合したということなのでしょうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演武お楽しみいただけましたがもしそうでしたらチャンネル登録 ではまた次回の演目でお会いしましょう。<音楽>